読者が選ぶキング、リンチェプリンスヒーローの用の名言ごつモデルプレス、誕生日企画読者ランケート結果結果。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるように、チャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。1月29日に26歳の誕生日を迎えたキング、リンチェの平野市洋用モデルプレスは、あなたが思うキング、 リンチェプリンスヒーローのようの名言は、あおテーマにアンケートを実施。ここでは、読者アンケートで寄せられた名言をご紹介する。岸形一、死ぬなよ。まず、平野の名言として多くの票が集まったのは、彼がコンサートの最後にファンに向けて伝える、死ぬなよ、という言葉。 2018年にドキュメンタリー番組、ライドオンタイム、富士テレビ系、25時20分から米印関東ローカルに出演した際、最近、僕の身内とか、去年、友達とかでも死んじゃった人が多いので、すっごい死んじゃうんだもんな、と、神妙な面持ちで切り出した部屋。だから、僕コンサートの最後とかで死ぬなよ、よっていうことが多いんです、よ。 コンサートで僕と目が合わなくても、僕を見てくれてる人、僕と関わった人は、なるべく死なないでもらいたいなっていうのが多いですね。僕もこれを続けてる理由としては、みんなに元気を与えたいっていうこともあるので、と同言葉を言い続ける理由を語った。平野のたくさんの思いが詰まったこの一言に、生きる勇気をもらったファンも多数いることだろう。 小なり読者コメント大なり平野しようと言ったらコンサートの最後にこの一言。辛くても苦しくても生きていればまたキング、リンチェのみんなに会えるっちゅう。そう思わせてくれる一言です文字で読むのとは全く捉え方が変わってくる言葉です。死に言われるとすごい力のある言葉で心に響きます大切な人は死んでほしくない。からという思いからリブでお別れするラストに言ってくれると聞きました。 生死に真剣に向き合っている人だからこそ。そして平野紫輝くんだから響いてくるからですよ。正気の自信や家族の病気の経験から命の大切さを誰よりも重く感じている。だからこその言葉。とても深いです。これは生きているだけでいい。それだけでいいから。という優しい言葉だと私は受け取っています。 用君らしいとても温かい言葉です。岸形にエリンギプール、続いて、関西ジャニーズ JR 時代に出演していた、毎度、ジャーニー、BS9 時、毎週日曜9時30分から、での陳発言、エリンギプール。毎年4月1日には、その日であれば嘘をついてもいい、エイプリルフール、という風習があるが、番組内で平野は、エリンギプール、と言い間違え、 スタジオが騒然。他の関西ジャニーズ JR からそう突っ込みを受ける中、えエリンギプールじゃなかったっけとその天然ぶりを発揮していた。この言葉は今でも毎年4月1日を迎えるとツイッター上でトレンド入りするほど世に大きなインパクトを残している。 小なり読者コメント大なり何回聞いても面白いし、言い間違いがすごくてイケメンとのギャップで印象に残っているツイッターで毎年のようにトレンド入りするからファンの間で何年も4月1日はエリンギプールの日として馴染んでいます。 関西ローカルの小さい番組で言ったエリンギプールが今もずっと語られていることがすごいと思ったため選びました潮君のポテンシャルの高さに眼福していた頃この発言を知り、あまりのギャップに完全に沼の底へ落ちました。バラエティでの想定外の斜め上からの発言も大好きです。 疲れた時に思いっきり笑って疲れば吹き飛びますエイプリルフールをエリンギプールだと思ってたなんて可愛すぎる。ひしがたさん、入リバム料。2022年12月放送のバラエティー番組、キング、エリンチェプリンスル。日本テレビ毎週土曜13時30分から関東ローカルより平野の好きな言葉エリバム料にも熱い指示が。好きな理由として、 作り上げたものをお金を取らずに見せるって、その人間の心の広さ、それに憧れて、好きな四字熟語は入れば無料になりました、と説明。その後、でもこの間知ったんですよ、四文字熟語じゃないらしいですね、と自らフォローを入れたのだった。 一見名言として捉えられそうな一言であるが、好きだと発信する深い理由があったことに、優しさが滲み出ている、といった声が寄せられている。小なり読者コメント大なり平野潮君の好きな言葉の、入れは無料。かずみと思うけどその理由を知れば人の良さがすごく出ていて平野潮らしくてとてもほっこり、する。 寛大な心を持つ紫陽君ならではの好きな言葉、入れ場無料。が、今では私も大好きな言葉です。天然と受け取られがちな彼の言動には、彼なりの考えがちゃんとあることが分かって感動した好きな四字熟語を聞かれた時に、入れ場無料、と答えていて、また天然で面白いな、と思ったが、選んだ理由を聞いたら、めっちゃイケメンじゃん。と思ったから、 その理由に人の良さが出ていたから平野くんの優しさが出ている時間やお金を使って作ったものを無料で提供しようと思う心意気に感動するという理由がとにかく深い。ひしが4、男って女性から必ず出てきてるんで、女性には逆らえないものだと思ってます。2019年6月に放送されたバラエティ番組、踊る。三魔御殿簡単ふ、 日本テレビ系毎週火曜夜7時56分からでは私がキュンとする異性の言動というテーマでトークを展開。将来妻のために買い物に行きたいと明かした平野は女性の方が絶対立場上って考えちゃうんですよ。と自身の女性感を告白。 男って女性から必ず出てきてるんで女性には逆らえないものだと思ってます。と理由を語り紳士的な発言にスタジオからは拍手が、当時ネット上でも多くの賞賛の声が届いていた。 小なり読者コメント大なりそんな風に考えることにびっくりし尊敬しました女性を大切にしてるっていう考え方がすごく素敵だし、それを行動に移している生き様が素敵で、誰もができることではないから女性は絶対守る。 と、いつも言ってるので、上わだけでなく女性を敬っているの素晴らしい真摯すぎてびっくりしました。この言葉をおっしゃっていた時は若い時なのにとても素敵な考え方であり、潮君の優しさがとてもわかる名言だと思ったから、こんな素敵な考え方の男性が世の中にいるんだと感激し、心が温かくなりました。菱形5愛感謝。 テレビ番組や雑誌などでたびたび話している座右の名、愛感謝。当初座右の名は水亀座と明かすなど天然エピソードもある中、現在は愛感謝と改めて宣言。愛に溢れた平野にぴったりな言葉となっている。また、ファンの間でも愛良しさや感謝を伝えたい時などにこの言葉が使用され、広く浸透していることがわかる。 小なり読者コメント大なり素敵な言葉で塩く君はいつでもどんな時でも実行していて人として尊敬しています。生きている上で大切な思いを教えてくれました。平野潮の姿勢そのもの何事に対しても通じる言葉だから、平野さんの優しさを感じますいつも感謝の気持ちを持ち続けている平野潮君は、 とても人として素敵だと思います。彼の言動からその言葉を大切に生きているのが伝わってくるからです。モデルプリスカングシーアユービュー。ご視聴ありがとうございました。これからも一緒に応援していきましょうね。チャンネル登録をよろしくお願いいたします。